新橋、新橋、お根口は右側です。山手線、地下鉄銀座線、越え地下鉄浅草線と、ゆりかおめは戻りたいです。 新橋でございます本当電車内の間広い鳥りが差し元をご注意ください